Bye-bye. <laughs> この電車の6号車はプレミアムカーです乗車券の他にプレミアムカー券が必要です停車駅はくずは平ら市京橋天満橋北浜淀屋橋です京橋で中之島行きに連絡します平方市で 準急に連絡します。 次の停車駅は福塚です。